皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月13日、超便利ツールの福引き景品が更新されました。新たに1等の景品になった10周年バルーンのバザー相場はどんな感じでしょうか。驚きの結果ですね。まだ有効な使い方が見つかっていないせいで、大暴落しています。思っていた以上に値下がりのスピードが速いので、底根っぽいところで買っておきたい感じです。 クレン城下町にソウラがやってきました。そして、ソウラの絵をくれました。早速飾りましょう。この辺りの壁に飾ろうかと思ったのですが、いろいろ渋滞していました。仕方がありませんので、とりあえずここですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。